バーイ<笑>、はあ。はあ、今日もお疲れ様でした。今からご飯を作っていきます。 やっぱり。 きにしゅッにんのマリネマカロニサラダ<笑>もう定番すぎるねいつも同じものしか作ってないねこれつまみに食べて少し待とういただきますうんうん今回ちょっとおしゃれで白ワインビネガー入れてみたのうん私は入れない方が好きだった おしゃれにしない方が良かったわ<笑>いつもみたく塩とレモンオリーブオイルだけでよかった<笑>失敗<笑>あそうそうそう今日はね切り干し大根のお味噌汁どうやって作るんですかってご質問多かったからめっちゃ簡単だから鍋に水入れて顆粒だしを。 私おみ噌汁に青のり入れるのも好きなのだから今日は青のりとおみそ大根のお味噌汁にするわまだ全然お魚も焼けないしご飯もまだまだ時間かかるからちょっとここで喋ってていい見て ジェルルネイルしたの自分で今までねマニュキアだったんだけどマヌキアだと、まあ、下手くそなのもあるから3日ぐらいで剥がれちゃうのもうそれがすごい嫌で面倒くさかったのすごくでジェルは今度落とすのとかあとは綺麗に塗れるかとかすごいいろいろ心配でめちゃくちゃすっごい調べたの。万が一キット買ってつけました 自分で落とせなかったら結局ネイルサロン行かなきゃいけないじゃんネイルサロン行くのがめんどくさいから買うわけじゃない悩んで悩んでいろんな口コミを見て買ったの今週の私のビッグイベントはジェルネイルセルフジェルネイルをしたことなのよだからだから申し訳ないけど聞いてね<笑>ほら これれだけ持ってこられてらもわかんないよねちゃんと硬化するやつとかも買ったのちょっと出すのが面倒くさいからちょっとインスタに載っけとくから<笑>もしも気になる方いたらインスタ見てください<笑>手元がキラキラしてると楽しいねマニュキアにはやっぱない光沢感でもう私テンション上がってって今一人でウーヒヒって感じ<笑>やっぱ爪が可愛いと嬉しいなって ただだそれだけ。<笑>ごめんね。<笑>今日の話題はもう以上終わり軽く沸騰してきた。これが正しいとかじゃなくて私が勝手にこうやってますって感じなんだけどこうやってこれぐらいを手に取るのが で洗い物がしたくないから水でこうやって水に浸りましたそしたらギュッてもう一回ぐらいかな二2回ぐらいこうやって水気絞りましたこんだけちっちゃくなりましたこれを入れちゃうこれだけあとは最後にお味噌入れて終わり 今日ね和食なんだけど久々に私ケーキが食べたくなって私ケーキってあんまり好きじゃないんだけどカスタードクリームが苦手でスポンジも苦手なのねただ生クリームは好きなので今日はねミルククレープ買ってきたらドトールのミルクレープが好きでそれを ご飯食べた最後に食べようと思ってだから今日はヘルシーにしてるの<笑>アホでしょあとご飯炊けるまで13分もあるんだけどああ待ちだなこの間にビールなくなっちゃうわねそうでご飯は 混ぜご飯が好きだから混ぜご飯を作るつもりまだまだご飯が炊けないのでここでちびちび飲みながら待ちますだちなみに今日のご飯はねしらすの。 らと白ごごま入れた混ぜご飯にするよってとにかくね混ぜご飯にしとくとなんだろうなお昼に自分が作ったご飯を食べようって思えるわ<笑>かるこの何て言えばいいんだろう混ぜご飯だと食べる気になるのあレモンサワー入れた<笑>乾杯<笑> って水に浸水浸した方がいいんだよねね本当は、ね、たく何時間前かにね私それやったこと一回もなくて私硬いご飯が好きなの結構まあ多分浸水した方がふっくら美味しく炊けるんだろうけど私はもうね浸水せずにお米といだらすぐ炊いちゃってるちょっと本当はね玄米ご飯にしたい玄米大好きなの。 健康にもよくて自分もさすごい好きだったらすめちゃくちゃいいよねでもなんか前日の夜から浸水しなきゃいけないんだとしたらちょっと無理だなと思って結構気分が変わるのよその前の日玄米食べようと思ってても例えば仕事が忙しくてわってなることがあったら絶対私炊けないのもう1個のコツしかできないから。 残念ながらそうするとちょっと玄米に向いてないかもと思って魚のこと忘れてたすっごい魚のこと私忘れてたんだけどやばでも火が消えてたから大丈夫だったんだけど危ない危ないほんとやばいよ気をつけないとおう。今びっくりしちゃった自分で。 しらす入れたお塩混ぜてよいしょよいしょできたできたさっきの混ぜご飯と切り干し大根のお味噌汁汁も入ってるんだけどちょっと全然映ってないそれではいただきます <笑>あそうだそれでは改めまして乾杯おい<笑>しい<笑>いただきます今日はちょっと私調子に乗って切り干し大根を入れすぎたらしいめっちゃ増えるからさ気をつけて<笑>思ってる倍以上になるからうんうんうん 最高<笑>なんか自分の好きなものを並べましたって感じになってる<笑>美味しいうん。母が健康診断の結果の動画見たりとか私の食生活の動画見て。 あなたの食生活だと家計ってのもあるけどコレステロール高くなるかもねーって言われて気をつけなさいって言われたのだから今日はまあ今日はっていうか私こういう食事大好きなの気持ちに余裕がある時は 何, 何品も作ろうって思うしこう一つのつまみで完結しようとはしないんだけどやっぱ無理よねとか言って。 一つのつまみで完結しようとすると、する数少なくね。そうするとやっぱ美味しくお酒もちょっと進むように一つ一つが濃くなるんだよね味が<笑>きっとね母に言わせたらこれも混ぜご飯にねしないでねただの白米で食べなさいって言うと思うんだけど<笑>まあ ご, ご褒美。ご<笑>ほ何のご褒美か分かんないけど。 今日も仕事頑張ったらご褒美ってことで<笑>まあちょっとそんな感じでこの私なりの和定食をゆっくり食べたいと思います、うん、なんせ今日デザートはケーキだから<笑>。 <笑>これが良くないんだよね<笑>また母に言われるわやめなさいって<笑>、うん、ダトールなケーキ今日ね全然飲んでないの炭酸の減りからわかるでしょうそうやっぱご飯と味噌汁食べるとお酒減らせる 休館日休館日がない代わりにご飯とお味噌汁でお酒飲む日を作ってまずはねでお酒を極端に減らす日を作ってみようと思って休館日の代わりってやつ<笑>そんなことを思ってる今日この頃乾杯、うん、美味しい。 ケーキの良くないところはこの後、しょっぱいものを食べたくなるんだよな、ね、だからさみんなには秘密にしておこうかと思ったんだけど<笑>横にお魚スタンバイしてるから<笑>食べ合わせいやわって最悪だし見た目嫌な人もいるかもしれないけどハイボールミルクレープそして箸休めの<笑>ブリって感じで<笑>今日はゆっくり飲みたいと思います 今日も楽しく乾杯。<笑>うん、美味しい。<笑>やばい、止まらない。